86の車高調取り付け動画って、慣れてる人が適当に済ませるやつばかりなので、私が初心者向けに作ろうと思います。 まず、てっペンのところの、1 2ミリを緩めておきます。この長さのラチェットでも、私の86は、全体重をかければ緩みました。ふぅうむ、スピンナーハンドルだかインパクトだか、強いの推奨だな。もちろん作業前にはジャッキアップが必要ですが、それくらいは自分でできないと、まず無理だと思います。慣れてないとかなり手間取って疲れると思うので、前日の夜にジャッキアップしておいてから。 休日を丸一日使う覚悟が必要です。また、600ニュートンのインパクトでも、バーナーで炙っても緩まないボルトに、私は今から遭遇します。ブリッツのダンパー ZZR は、裏面に R とか L とか書いてあるので、左右は間違えないと思います。他事をやろうとして、てっぺんが取れてしまっていますが、取り付けには関係ないのでこのまま行きます。最初に外すべきは、ブレーキホースを止めている、下から斜め上に入ったこのボルトだと思います。 太い方がブレーキフルードが入ったホース、細い配線は a b s センサーだ。まずはこの二つの固定を外す。ここはすぐ緩むと思います。なくさないようにね、ボルトを抜き取ったら、適当に引っ張るとブレーキホースがフリーになりますよ。次が厄介です。多分 a b s 系のセンサーが、クリップで穴に刺さってます。ネットのどこを調べても、引っ張ったら外れます。 みたいなことしか書いてないくせに、全然外れないのよこれ。私はマイナスドライバーを使って、そこをめくり上げてから、てこの原理で押し上げるようにグリグリしました。異常に外れなくて、内装用のクリップ剥がしを召喚します。クリップの形状が上下で違うみたいでして、下側の方が抜けやすいですね。 皆さんも下から抜きましょう。グリグリやって持ち上げていると、諦めずに頑張っていると、多分なんか外れます。いきなり適当やんけ。私もやり方がわからないんです。あまり乱暴に扱うと、大事なセンサーが断線する危険がありますので、慎重かつ適当に引っこ抜きましょう。慎重かつ適当最終的にはラジオペンチを持ち出して、わずかに持ち上がった根元を掴んで、強引に引っ張って抜いてしまいました。この次はスタビリンクですね。 17か1 9ミリですが、私は6 0 0ニュートンメーターのインパクトを使います。緩まないです。何回か試してもダメでした。とも回りしてしまいます。中央に六角の確か 6mm がありましたので、そことメガネレンチを使います。ミンカラを見ても、車高調つけましたとか、どこどこを外しますとか、その程度のことしか書いてないのよ。でも実際は、こうやってあるものを駆使して、なんか知らないけど何をどうやっても緩まない。 ボ, ソボルトたちと戦って勝ち抜かなきゃいけないいい具合に引っかかって少し回ってくれましたがキリがないですね見づらいですがラチェットメガネに交換いたしましたこうやってギコギコやってると永遠に緩まないような気がしてきてあと耐性も基本的にきつい車いじりとか言うと趣味っぽいけどやってる時はただの苦慮だし 顔も洗ってないからね、これをわわねえだろと思ったら、なんやかんや進んでおりまして、なんとか外すことができました。車高調取り付けだけなら、上だけ外せば十分です。異常に可動域が広いので、グリグリやってれば抜けます。次が厄介なんだよ、2本ある 19mm のキャンバーボルト。YouTube で見ていると、2本でグイってやっただけで緩んでたり。 インパクトで楽々回してるけど、メガネをはめることすら、ままならないよ。反対側は電動インパクトで簡単に緩んだんだけど、こっちは両方とも無理でしたね。他の人は全く同じ型番で、ハブのボルトも一発で緩めてたのに、なんで私の人生ってこうもうまくいかないんだ。あーあー金属打撃音で耳がキーンってなる。とりあえずラスペネを吹いておくけど、この手の緩まないボルトには、何の役にも立たないんだよな。さあ、泥沼の戦いが始まります。 あまりにも緩まなかったので、ここは別動画で取り上げることにしました。ナットが外れても、ボルトが抜けてこないので、膝でブレーキのところを持ち上げながら、ハンマーでぶったたきます。ボルトとナットはセットにしておいて、部品点数を減らして、どっかになくすリスクを最小化しましょう。で、要注意なのが、固定用のボルトを抜くと、足回りが落ちてくることですね。私はリア側で不注意をやって、アームが指の上に落ちてきて潰されました。軽傷ですんだけど、 普通に危ないよここまでやったら上3つで止まってるだけなので外しづらいところから緩めていこうつまり最初にナットを外すのは一番手前だよねこれも地味に中腰の姿勢で終盤にはサすを片手で支えながら行う作業なのでそこそこ腰にきます正直むっちゃしんどくて戦争映画のエキストラみたいに汚れて楽しんでできることではないと思います外したナットはカウルトップ安定だけどワイパーらへんに変な穴がないか注意ね 2個目も外しちゃえばいいよ。で3個目だ。落ちようとする力で挟まれて、ナットが回らなくなるので、下からショックを持ち上げながら、体力が切れる前にナットを外しきれ、インパクトを使えば絶対楽だけど、ナットがどこかに飛んでいったら嫌なので、私は指で取り扱っています。はい、左手に全荷重が集中。 ついでこれは、私まだ若いからいいけど、すでに腰が心配だよ。老後にできる自信ないよ。うわ あ, あ, あ, あ, あそこまで重くはないけど、大型車や重量車だったり、別のタンクがあるタイプは、どうなるんだか、新しいのをつけますよ。要注意なのはてっぺんですね。特にキャンバー調整機構、くるくる回せるので、戻す時に間違えないようにしましょう。これがまたきついんだよ。小さい穴に合わせなきゃいけない。 1個だけ貫いて、とっととナットをはめるのが吉よく見えないんだよねこれ。よし、1個だけ出た。ナットで固定しちゃえば楽になる。砂の噛み込みを防止するためにも、ネジ山は清掃しておいた方がいいです。よし、1個戻してしまえば、残りの2つはガシャガシャやるだけね。考えてもみろ、ここまでやって、全体の4分の1もまだ終わってないんだぞ。車高調つけたって、一時いじめとかアライメントと車高の調整とか、ジャッキから下ろすのとか、 私の場合は、減衰力調整ユニットの配線の、室内引き込みもある。というかブリッツのロボって、外側を向くのとエンジンルーム側を向くの、どっちが正しいんだキャンバー調整機構の動作だけで見るなら、どっちでも良さそうだけどな。起きてこなくなったら、さっきのラスボスボルトを戻していくよ。サビでネジ山がガタガタになってることが多いので、そこそこ硬いサビ落とし用のブラシで、ゴシゴシしておくことを推奨。ちなみに、毛先が指に刺さって血が出ました。 私は細かい作業の邪魔になるから素手だけど手袋は絶対つけた方がいい指先が黒ずんで汚れまみれになってハンドソープや入浴ごときじゃ落ちなくなるからな納豆をネジ山に戻していくとき納豆の先端とネジ山が接するそのわずかな感触を当てにしながら変な角度で回っていかないようにしてるんだその際の手先の動きを手袋が邪魔してきてストレス いちいち付け外しするのも面倒。どの道人と合わない日常だし、私は怪我しながらも、素手を貫いているのです。車高調がくるくる回ってくれるのと、ブレーキディスクのところも、いろいろな軸で回転してくれるので、うまいことやってボルトを通しましょう。このボルトにも上下があるんだよね。膨らんでる方が上側で、多分太さ違いで入らないんじゃないかな。戻すだけといえばそれまでなんだけど、この動画を見て DIY する方、グッドラック。 おらおら、なんとか一本通したぞ。上下方向に変な力がかかって、ボルトが挟まれるっていう下回りの沼に侵されて抜けてこないだろうけど、念のためナットも入れておくよ。問題はこの次なんだよ。下側が辛いんだよ。位置が決まったから、スッと入ると思うでしょ甘い。かなりガチャガチャしないと戻ってくれません。 まあ、た膝でブレーキのところを持ち上げて揺さぶってるうちに入らないか試して苦しい思いをしますある程度入ったんだけど奥まで行ってくれなくてハンマーでぶったたいて出し入れしたり映ってないのが残念だけどズボンが砂まみれになるくらい重さを感じながら膝でガシャガシャやってますなんとか2本とも入ってくれましたねここまでできる人に残りの作業について あ, あだこうだ言うことはないです というか、減衰調整ユニットの配線やら、前後装着後の一 g いじめの兼ね合いやらで、トルクレンチを用いた締め直しは最後に行います。上下のボルトを間違えたみたいです。太さ違いで入らないとかバカなのまあ動画構成の都合上、次にリア側の交換調査動画を作ってから、その次がトルクチェックと一時いじめになるでしょうな。これでまだ1 4分の1だし、リアはフロントよりも複雑できついです。これがどれだけきつい作業か、ここまで見てればわかったよね その後の作業も考えると、DIY でやることに合理性は見出せない。車高調取り付けは複数本構成になるので、概要欄に各動画のリンクをまとめておきます。参考にしたい方はどうぞ。何の達成感もねえよ。しんどいだけだわ。トルクチェックはしませんよ。まだ 20% も終わってないんだ。